忍法長寿、うん、まだまだ、うん、苦手だよ今だうまいいっけ 東尋坊うっそだろ何だあのドトンはくっこれは場所を特定させないつもり舞台は整ったいけほう 反撃開始だどこだどこにいるコウキどっちに行ったらいいんだよ 何してるんだホウキは自分の作った迷路で迷っているのかいや違うホウキは一度見たものを瞬時に記憶できる能力があるああやって走りながら地形を記憶しているんだよしくそ全然見つからない<笑>くわ逃がさないよ まずいな完全に放棄のペースだあんなに強かったの砲た達はどん底から必死に這い上がってきた暗部の主な仕事は諜報活動判断力思考力戦闘力全てにおいて高い能力を求められるだが基本的に極秘任務だつまり人から認められることは少ないでも 部出身のかかしさんは六代目ほ影になった僕だってほうきは強いよどうするイノジン